えー、へへ環境破壊はダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒ても歪がめない思い出